プロテウムデータの登録と公開についてご紹介したいと思います。えー、っとですね、まずあの私が担当しているのはこの流れでいうこの右端のところなので、あの最後の最後の部分で、 あの実際こういうことをこのデータを登録するとかいうことはまだやったことないみたいな方も多いかとは思うんですけれどあの非常に重要な部分だと認識していますのであのご理解いただけたらと思います。 で内容としては、あのまあ、私たちが開発している J ポストっていうプロジェクトのリポジトリのことと、まあ、そこにどうやって登録するかとか、データを公開するかっていうことと、まあ、最後に少しだけあの新しいデータジャーナルの JPDM っていうのとの連携についてご紹介する予定です。で、あのまあ、昨今ですね、オープンサイエンスって先ほどあの吉沢さんだったと思うんですけど、あの話の中でもちらっと出てきた。 言葉なんですが、まあ、科学をやる上で、えー、扱っているデータやまあ手法とかがまあ基本オープンであるべきだというようなまあ考え方がまあ、まあ、普及しているというようなことかと思います。で、まあ、それは当然その、えっとまあ、再現性を確認するとか、まあ、そのサイエンスそのものの信頼を 維持するためにこういうオープンサイエンスっていう考え方が出てきてそれが今世界中で普及しようとそういう考え方を踏襲して科学をやっていきましょうというような考えで世の中が動いているのかなと思いますでもこのオープンサイエンスの考えにのっとってデータをどう扱うかっていう部分について このフェアっと呼ばれている原理原則というものがあります。でまああのまあ、それぞれ頭文字を取っているだけですが、まあ、ファインダブルとアクセシブルとま n t a o p e r a b と r、まあ、リユーザブルですね。えーまあ、まずファインダブルというのはその見つけることができるということですので、まあ、その扱っているデータがどのような ID で管理されているかと、まあ、そういうふ、えー、普遍的な 変化しない ID、アクセッション番号と呼ばれているものとかがつくことによって、えーまあ、見つけることができるようになるだろうと。で、まあ、そのデータが、まあ、インターネットとかを通じてですね、世の中に公開されているということで、まあ、アクセスできるというようなことも重要だと。で、このインターオペラブルっていうのはちょっとややこしい部分なんですが、あの そ, そういうデータに記述されている、まあ、内容とか、あるいはそのデータを表現する。 メタ情報と呼ばれるその中身を説明する情報とかに、まあ、例えばその、えっとまあ、同じような言葉を使って、えー、表現するとか、まあ、そういうことをしておくと、まあ、相互に運用できるようになって、意味が解釈できるようになるっていう意味で、まあ、インターオペラブルと。で、まあ、最後、リユーザブルって言ってる部分は、まあえーまあ、データそのものはあの、まあ、重要なものなので、 まあ、再利用していきましょうと、まあ、そのために、ね、再利用できるようなまあライセンスをつけるとか、まあ、そういう部分がまあ重要になるよというような部分がこのフェアデータ原則原理っていうようなものになります。でまあ、こういう原理に基づいて、えー、今いろんなそのデータが公開されて、まあ、利用されているということになります。で、まあ、プロテオムの世界ではですね、あのプロテオムエクスチェンジいう まあ、プロテウムエクステンジコンソーシアムっていう、まあ、コンソーシアムがあって、まあ、この世界中 の, あのいくつかのグループがあのリポジトリデータベースを構築して、まあ、そのフェア原理にのっとってデータの管理をしているということになります。で、まあ、有名なところでいうと、まあ、イギリスのこのプライドっていうのと、アメリカのマッシブで、まあ、我々はこの日本のこの J ポストという。 プロジェクトでそのリポジトリを作ってるわけですが、まあ、こういうそのいろんなところにあるリポジトリで、えーまあ、プロテオムエクスチェンジが管理する ID 体系を、えーまあ、共通化して、1、えー、つ の, このプロテオムエクスチェンジという体系の中でデータが管理されているということになります。ただ、データ実態そのものはまあそれぞれの、まあ、国のそれぞれの機関のデータベースの中にあるというような感じです。 で、まあ、実際、そのプロテオンの研究の流れに沿って登録されていっているデータはどんどん増えていってますので、まあ、これちょっとあの最新の情報は入ってませんが、あのまあ、こんな感じでどんどんどんどんん増えていっているということになります。なので、えー、皆さんも研究をして、えーまあ、出てきたその質量分析の生データとかを まあ、登録するとこういうところにまあリストになって出てきて、まあ、先ほどのフェアの原理に従って世の中に貢献するみたいなことになるということです。で、まあ、リポジトリって言ってるものはその、まあ、どういうものかっていう部分なんですが、まあ、研究者自身がま取った実験データを まあ、登録するための箱みたいなもので、まあ、そういうデータベースなんですが、まあ、登録することによって、まあ、その普遍の唯一一つのアクセッション番号っていうのを発行するとこのアクセッション番号を、まあ、論文等に記載することによって、えーまあ、参照できるようになるわけですで、まあ、本人以外のその別の研究者も、まあ、そのアクセッション番号を論文とかで見ることによって まあ、どこのどのデータを使えばいいかっていうのがまあ分かると。で、まあ、なので、そのアクセッション番号に従って、リポジトリからデータをまあ見たり取ったりできますよというような、こういう関係でデータがぐるぐる回るというような感じになっています。あの日本で他であで PDB とか DDBJ とかっていうデータベースがまあリポジトリの役割を担っていますけれども。あの 日本ではそのプロテオムに関しては J ポストという名前で運用しているデータベースがリポジトリの役割を担っているわけです。であの、まあ、いろんなジャーナルが、まあ、その DNA とか RNA だけに限らずプロテオムの質量分析のデータも、まあ、生データを登録して論文にアクセッション番号を書いてねというようなことになってきていますのであの使い方を覚えてもらえるといいのかなと思います。 J ポストというのは、まあ、あの簡単に紹介すると、そのリポジトリの部分と、まあ、その登録されているデータをまあ再解析する部分と、まあ、再解析したデータを、まあえー、皆さんに提供するデータベースの部分で構成されていますが、まあ、今回はこの一番のリポジトリのところのご紹介です。で、あの先ほどイギリスにはプライドっというのがあって、アメリカにはマッシブってというリポジトリ、データベースがあるって言いましたが、まあ 日本でこれをやるきっかけになった一つの理由が、まあ、そういう外国のリポジトリデータベースにデータを登録しようとすると、まあ、転送速度の問題とか、あのまあ、質量分析のデータはそもそもサイズが大きいですので、まあ、それでデータ転送で結構不具合があるっていうような話があって、まあ、国内に持つっていうことが非常に重要なんじゃないかというのがまあ一つの理由で、まあ、このプロジェクトが始まったわけですが。 あのまあ、そ, うそれをどうやって解決するかという部分をいろいろ考えて実装されていますで、まああの。使い勝手も良くするということが、まあ、重要かと思いますので、この J ポストでは Web ブ, ブラウザだけで全部処理が終わるように比較的簡単に操作ができるというところに重点を置いていると。であの登録すべきデータと一緒に その実験の内容について記述してもらうことになるんですが、まあ、それをプリセットと呼んで、あのデータベースに保存しておくと、まあ、それをさらにあのいろいろ使い回して、もう一回登録するときにまた同じ条件を呼び出せるとか、まあ、そういうような実装の仕方たで、まあ、できるだけユーザーの人が簡単に登録できるようになればなと思って作っているところです。 でまあ、あのデータ転送についても、そのウェブブラウザだけでやる内容にしては、まあ、非常に高速に転送できるというような仕組みを導入しまして、まあ、普通の FTP なんかで送るよりかは、かなり早くデータ転送ができるかと思います。まあ、この辺もまもなのでストレスなくやってもらえる点かなとは思います。であのまあ、実際どんなことを したら登録できるのかっていうところの手順なんですけど、あのまあ、このレポジトリ y .jpostdb.org っていうところに行ってもらうと、まあ、こういう画面が見えてると思います。で、あの基本的にはあのユーザー登録してもらわないと使えませんので、ま, あ、まずは自分のユーザー登録をしてもらうと。で、まあ、ログインした状態であのいろいろ操作をするんですが、まず最初にその実験条件について、 い、まあ、いろろろ入力してもらうところがあります、まあ、サンプルとかフラクショネーションとか、まあ、いくつかあるので、まあ、そういうのを、まあ、順番に登録してもらって、えー、やるんですが、まあ、なのでサンプルの部分を作って、えー、もう一回戻って今度はフラクショネーションのところの情報を入力してまた戻ってみたいなことをやってこの4種類のプリセットを作ってもらうっていうようなことを、えー、最初にやってもらうのが、まあ、手順としてはいいかなと思います。 でその次に、えーまあ、プロジェクトと呼んでいるその公開する単位ですね、1つの単位を作ってもらうことになるんですが、まあ、質量分析のプロジェクトを作ると、まあ、ちょっとここちっちゃくて見えませんけどあの、プロジェクトの名前とか、まあ、どういう、えー、でデータを登録するのかというような、そういうのを入力しても ら, うもらった後にあのに、とりあえずいつ公開するかというのを入力する部分が。 あって、まあ、今すぐ公開したいっていう人だったら、まあ、この Now っていうのを選べばいいんですが、まあ、そうじゃないっていう場合は Anfixed、まあ、っていう形で、まあ、一応テンポラリーに1年後の日付が設定されるという部分を使ってもらうのがいいかと思います。で、まあ、その次にですね、まあ、どそのプロジェクトの内容を登録していくんですけれどあのえっとですね一番メインは まあ、データのファイルをまあ登録する部分で、まあ、先ほど の, そのプリセット登録したプリセットをどれを使うかっていうのをまあ選んで、えー、まあここの部分ですけど、まあ、選んで順番に4種類あるやつ選んでもらって、その全部選びきった状態でえまあ登録したいファイルをポンとドラッグアンドドロップとかしてもらうと、まあ、えこのプリセットとそのファイルがひも付きますよみたいなことになっています。でまああの これをまあ何種類かまあやるんですけどあのその後に最終的にはアップロードっていうのをやってもらうと、まあ、バーってアップロードされるのでファイルの転送が進みますよというような流れです。でまあそれが終わると、まあ、一応その条件が満たされているかっていう確認があって、まあ、OK になっていればここにチェックされるので、まあ、OK だってなっていれば、えー、投稿完了モードに進むんですが あのまあ、パーシャルサブミッションと呼んでいるものとコンプリートサブミッションと呼んでいるものがあって、まあ、コンプリートっていう方はちょっと条件的に厳しくて、ファイルがどれとどれが対応がついているかっていうのを全部登録してもらう、まあ、比較的簡単に登録できるようにっていう仕組みは入れてますが、まあ、そういうのをやってもらったものがコンプリートサブミッションで、まあ、そういうのがない場合はパーシャルサブミッションっていう方を選んでもらって、まあ、OK になっていれば進むということになります。 で、まあ、登録し終わった後に、えーとまあとに、えー、パブメドの ID とかあの、公開日を決定するとか、まあ、そういう部分も、えー、編集できるようになってますので、まあ、この辺を使って、えー、データの公開まで持っていくというような仕組みになっています。で、あのこのリポジトリなんですけど、まあ、登録するとですね、あのアクセッション番号が得られて、 基本的には論文のアクセプトまで非公開の状態に置いておけると。でその論文のアクセプトで査読用に、えーまあ、プレビューするための、データをプレビューするための、まあ、特別な URL とパスワードみたいなのが発行できて、まあ、それで査読をやってもらうみたいな形になっています。ま, あ、また、この間だったらリバイスできて、まあ、もう一回や り, やり直したり、内容を変えたりっていうのができるっていう、こういう機能があるんですが。 最終的に一般公開してしまった後は一切の修正ができないということになっています。これは、まあ、あの投稿の手順も含めてその公開後に修正できないというのはいわゆる普通の論文と同じで、えーまあ、なので、まあ、その普通に論文を送るみたいなのとよく似たものだと認識していれば比較的分かりやすいかなと思います。であの まあ、よく聞かれる内容として、まあ、先ほどと同じですが、プロジェクトを間違って公開しちゃったって言われると、えー、基本的には削除できないということになるのであの、間違って公開っていうのは絶対しないようにしてもらいたいと。で、そのまあ、データが間違ってることに気づいたから修正したいっていうのも、基本的には受け付けられないということになります。これはすでに公開したものが、あの他の人が利用している可能性もありますので、えー、あとから勝手に修正はできないということになります。 でまあ、プロジェクトを削除するっていうのも基本的にはできませんであのプレビューするための URL があって中身見れるんですがそれを間違って論文に書いてるっていうパターンもちょくちょく見受けられるので、まあ、このプレビューっていうのはそれ専用のものだっていうことを認識しておいてもらうといいかと思います。 まあ、コンプリートサーブミッションでバリデーションというプロセスがあるんですけど、これが結構時間がかかるので、あのうまくいってませんけど、どうですかというようなメールが来たりすることもよくあるので、まあ、この辺はまは時間を待ってもらうという部分です。あと、パブメドの ID を間違ったとっいうような件に関しては修正するのであの、連絡してもらえればいいかなと思います。 とととあはい、であ、あと最後にですね、あのこの J p o s t のリポジトリに登録されている、まあ、データについて、その中身を詳細に記述するようなその論文を書ける、えー、ジャーナルとして、この Journal of Proteom Data Methods っていうのを2019年に創刊してます。で、えー、っとその登録した生データについて、まあ、こういう詳細なメタ情報の をまとめてもらってそれについて記述するっていうための論文をデータデスクリプターと呼んでそれを掲載するためのジャーナルです。こういうサイトがもうすでにできていていろいろ使ってもらえればいいんですけれどこのデータデスクリプター論文はこれ短い論文なんですがそのメタ情報について詳細にファイルの対応付けだとか中身についてどういう処理をしたかっていうのを記述してもらって そのデータの再解析が可能な状態の内容を記述してもらうというようなことが目的のもので、これによってリポジトリに登録されたデータを再現するとか再利用するというところにつなげていきたいというようなジャーナルです。 でしたとということになります、まあ、非常に短いですので書きやすいとは思うので皆さんぜひ書いてもらいたいと思うんですけれどあのそのメーター情報を作るときにすでに J ポストに登録したプロジェクトに関しては、まあ、こういうサイトを作っていてあのポチッとその必要なデータデスクリプターを投稿するのに必要な Excel ファイルを、まあ、半自動で作りますので、まあ、これをまあちょっと修正してもらったりして、えー、論文を送ってもらえればと思います。 まあ、ですので J ポストにあのデータを投稿してえまあ登録するっていうだけでまあ普通は終わるんですがまあそれについてそのメタ情報もちゃんと整理して JPDM のームを送ってもらうっていうふうにするとまあ非常にいいかなと思います。でまあ こういうことをやってきましたので、まあ、J ポストっていうプロジェクトはもうこの3つだったんですが、まあ、そこにさあのデータジャーナルの部分っていうのが含まれて、まあ、この4つの内容について、まあ、プロジェクトとして進めているというようなところです。まあ、最後あのまとめとめしては、まあ、データ まあ、科学で使われるデータっていうのは、f フェアっていう原理があって、まあ、それが非常に重要だということと、まあ、リポジトリにまあ生データ登録してもらって、まあ、そのフェアにのっとってやってもらえるということです。でまあ、こういうのをまあ簡単にできるようにまあ工夫はしているので、まあ、できるだけあの使ってもらえたらということと、まあ、最後 の, その JPDM っていうデータジャーナル、非常に新しい試みですので、皆さんあの使っていただけたらと思います以上です。